溶けてきちゃったね、うん、体温を測ってます大丈夫認 識, 認識するのかなこれねちょっとヒゲで触らせ て, ってみ<笑>あげんですか あ, そお<笑>あいた、あ、つい食食べてる食べてる食べてちょっとひまわ り, ひまわりさんっは別にいいんだろうな。 うん、ゃごいい静かなね。 <笑>ちっ円です<笑><笑>うわすごい。 やってうん、はい<笑> 気になるだだったね着ンン安心<笑>はい、いあああと、と地面凍ててるとかあれから気をつけて、はい、溶けの、ないように、はいはい<笑>